まだ誰にも言ったことがないんでえ。そうなんですか。今もうん。えもちろん全然いいよ。い全然いいですか<笑>さあ始まりました。少量チャンネルの翔太ですよでーす。今日はですね、はい、吉祥寺に来ています。な、は、ん、い、で来ているかという と, う、えーっとですね、ある方と待ち合わせをね、いうん、してるんですけれども。 じゃあショウちゃんね、結構緊張してるよ。<笑>緊張してる。<笑>いやね<笑>緊張してます。うん。行ってきたいと思います。行ってみたいと思います。<音楽>さあ、あ、ね緊張するよね。緊張するね。<笑>もう目の前にいますよ。<笑><笑>え、これこっち映していいかな？<笑>え？ もうちょっと近づいてからですよ。もうちょっと近づいてか ら, てか ら,、ね<笑>てからね。はい。いやいや楽しみにしてたもんね。はい。はい。じゃあ、登場、お待ち合わせをしていた方は、こちらです。こちらです。じゃーん。ーこんにちは<笑>。ごめんね、カメラ変わったんで。<笑>かずえちゃんでー。かずえちゃんで。ありがとうございます。ーようこそ、少量チャンネルへ。初です。ありがとうございます、どうん、も。はい ありがとうございます。というわけでですね、今, は今日は、うん、えっと和江ちゃんと一緒に、うん、コラボさせていただこうと思、はいてまーす。昨日の髪の毛。<笑><笑><笑>というわけで今回は、はい、えっ、ー、と和江ちゃんに来ていただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですねあの昼間、うん、日中は和江ちゃんの YouTube の撮影に僕たちがあの参加させていただいて。うん いいろろ撮影をさせていただいたんですけれども普段はかずえちゃんのチャンネルといえば、うん、あの僕らのカミングアウトの、はいうん、っていうねいろ、ね、んな方のカミングアウトの場所になってると思うんですけど、うん、なんかこうやってかずちゃんに聞くことって多分ないと思うんですよねあんまり見たことないよねそうそうそうそう<笑>そうそうそうそそうなんですね、うん、そのチャンネルで喋るっていうのはうんうん ないかもだから今回はう ん, なんか僕たちのチャンネルで逆そう僕らのカミングアウト風ちゃんのこと聞きたい人もう何でも聞いてくださ い, <笑>い N 字でございんから ね, <笑>ねなのでよろし く,、うんろしくガガはい、お願いしますいろいろね調べてはきたんですけどもそ う, もう<笑>ないこととか調べてきた<笑><笑>好きなタイプとか調べてきます。た<笑>調べた<笑>てるからね<笑><笑>、うん、ねなんかじゃあちょっとスタンダードな 質問でではある ん, ですけどなんかだけど YouTube 始めたきっかけでもっていうのは聞いてもいいですかもちろんもちろん、はい、なんかね動画ではお話しされてるんですけど改めてここの僕たちのチャンネルで和恵、うんはい、ちゃんをまだ動画見たことないっていう方もいらっしゃるかもしれないのでうそうかそうか、はい ちょうど僕が始めたのが2年半ぐらい前でやっぱり一番大きかったのは生、うん、まれ、あ、も育ちも福井なんですよ、はいまあ、地方に住んでて、うん、で自分が30前にカナダに行って、うんでまあ、ずっとその福井に住んでた時は、うん、あの誰にもカミングアウトできなかったし、うんまあ、言うこともこ、まあ、怖かったっていうか、うんでまあ、その自分がこうずっと自分のことを嘘ついてっていうか、うんまあ、彼氏いても。 彼女っていうふうになんかこう機会で喋ってたりっていうのがあってでもともと海外がすごく好きだったから一度なんか海外で生活してみたいっていうのがあってでいわゆるワーキングホイデでワーホリの制度を使ってカナダに留学してでそのカナダに行ってまあ、カナダで一から人間関係を作っていく中で。うん ここではもう自分のことをもし恋愛対象のこととか、うん、いろんなことを聞かれたらもうゲイってことを隠したくないと思ったんですよ、うん、やっぱりずっと隠してるのってつ、ね、いじゃな い, 辛いで す, 辛いですよ、うん、なんかバレないように、うん、バレないようにってビクビクしながらね、うんうん、だからここではなんか人間関係を作っていく中で自分のことをさらけ出して、うん、それでもいてくれる人とだけ人間関係を作っていこうと思って。でそういうい こう決意というかそういうのでカナダに渡って結局3年半住んでたんだけど、はい、で最初はやっぱりそのカミングアウトするっていうことすら慣れてなかったからすごい怖かったけどでも徐々に徐々に自分のこと言えるようになってきてそしたらあそうなんだぐらいなんか別にその誰もびっくりしないしえっってならないしでなんかやっぱりそういうところで生活してるとなんでこんなこと今まで隠してたんだろうとか決して悪いことでも何でもないのにただ の, そのゲイっていうのって自分のその。 自分の中の一つでしかない部分大型でさそり座でみたいな感覚の一部でしかないのになんでずっと隠してたんだろうっていう思いがあってでまあいろんなことがあって日本に帰る時にやっぱり自分が日本を出たからこそ感じれた部分特にそういうセクシャリティとか LGBTQ の部分を感じれたからなんかもっともっと身近にたくさんいるんだよっていうもっともっといるんですよって別に特別でもなんでもなくているんだよっていうのをなんか伝えたいなと思って。 それが YouTube で発信しようっていうのが始めたきっかかけにはなるのかな、うんうんうん、なるるのほど例えばなんですけどそのカナダにワーキングホリデーでもし行かなかったら、うんうん、その時に行ってなかったら今みたいになんか。 まあ、講演されたりとか、うん、YouTube でなんかこういうふうに発信されたりとかしてたと思います、うん、多分してなないかな、うん、あの自分自身がその自分の家族にはね、うん、僕は24歳の時にはカミングアウトしてるの、うん、それはやっぱり自分が伝えたいと思ったし、うん、家族には言ってたんだけど、うんはい、でも社会の中で生活している時に、はい、家族だけじゃないじゃない仕事もしてたし。 でもそこでは言えないと思ってたし、うん、なののでやっぱりそのカナダのでもそれ僕そびで考えの僕の中でカナダっていうのがなかったら、はい、自分って今の自分をこの YouTube やったりとか、はい、やってたのかなと思うと、はい、やっぱりそこって、はてなな部分があるんだよ ね, よねだからやっぱり自分の中で の, そのカナダの経験っていうのはすごく大きいし逆を言えば僕も。 今の自分なんか想像ができなかったわけ、うん、でもやっぱり自分の経験体験の中でカナダに行くとか、うん、いろんな人と触れ合うことで自分もできるんだって思えた部分だったの、うん、だからなんか私なんてとかいろんなことで、ねうん、もし悩んでるならやっぱり動いてみて見えることっていうのはあるのかなと思ったりする、うん確かに そ, ううん、そうだよ ね, だよねなんか僕たちもやっぱりこの YouTube をやっぱ始めたことで、うん、なんか積極的にもっとあの、うん 僕たちがパートナーシップ先生をしたんだよっていうのを伝えたいと思うようになったし、うんね、やっぱ行動してみてっていうのは。だしやっぱ見てくれてる人とかが、うん、なんかこのチャンネルを見てあのなんか勇気持てましたとか、うんまあ、すごく大きいそなに、ね、コメントになりますみたいなことはあるから、うんね、や, やってよかったね。ねね<笑>うん、意外ととややりだすとさ、うん、やる前って 大丈夫かなとか、うん、なんかそのやっぱりやったことないことに恐怖って感じるじゃない？うん、でも実際やり出すと意外と今まで考えてもなかったところから、それこそ二人のチャンネル見てますとか、うんはいはいはい、勇気もらいましたっていうコメントがまたそれが自分のやる気になるじゃない？うんうんうん、いやそうですね。そうだよね。うんはい、でもそれは感じるよね。何、うんうん、<笑>でもどうぞ。どうしうか な, なんかえっ、ー、と先月の二十四日に台湾で同性婚 ねうん、始まもしじゃあ日本で結婚という形ができるのならば、うん、したいいと思いますかそれはしたいそのまあしたいというか、はい、今はその僕がのパートナーがいないからリアルにこの人と結婚っていうのをね、はいはい、想像はできないけど、うん、それこ そ, そのカナダに行った時は、はいはい、あのカナダって同性婚ができるんだよね。はいはい、でずっと日本でも長いこと付き合ってる彼がいて。はい でもこの人とその先がないっていうかどうなるんだろうっていう思いはずっとあったのでそれこそさっきも話してたけど、はい、結婚なんてことを考えたことすらなかったんだよねだって無理だと思い込んでるからうそうですよ ね, ねでも一度カナダに行って同じようにパートナーができてその人とあ結婚っていう選択肢僕たちにあるんだって思った時にあるものを 選ばないのと選ぶ選ばないのと元からないものを選べない選ばないっていうのは全く違うなと思ったからやっぱり僕はその結婚っていうものをあのもし自分がパートナーができてその人としたいと思ったらやっぱりその結婚っていう選択肢が取れるような日本ではあってほしいなと思 う,、うんうんうん。じゃああもう結結婚婚願願願望望望はるてかの彼彼氏氏ですが… 出会いとかないんですか、うん、なんか普段、ね。あんまないよね。一人は会うよ、こうやって、<笑>はいはいはい、でも。だって四年いないんだよ。ええー、結構な、えー。うん。ツイッターで、ツイッターでも。そうそうそうそうそう。僕らはツイッターで。ね、知り合って。言ってたもんね、どうも。そうそうそう、そうなんです。はでねうんねうんね、ないですよい。でもなんか出会いはね、多分いろんなところに。あると思うよねわかんないかも、ねうんうん。でも結構ウェルカムでは意識してるんだよ。本当ですか。 じゃあこの動画見て、ね、できたらできたら、はい、このチャンネル出して<笑><笑>カップルでぜひぜひ、ね<笑>うん、ダブルデートとかした い, いですし<笑>ダブルデート企画したい、ねうんうん、そうぜひぜひ、うんうん、次聞きたいのがあ、まあ、個人的に僕らが、ねうん、思ったのがあのその今その家を持たないで、うんね、アドレスホッ パ, パーをされてますけど行、ね、たんですけど、うん、それで多分2か月ぐらいですかね やそのそ4月くらいからですかえっと3月の日に、ね、実は僕も中野区民だったんですよあ、うん、あ元はねで、はいはいね、3月20日に、まあ、東京の家を、まあ、引き払って、はい、なので今3か月目2か月ちょっと経ったぐらいか、うんうん、でそこでなんか何気持ちの何ていうの考え方とか、うんうん、なんか、ね、そういうのって聞いてみたいです ね、そ, う そ, うそういうのってできなかったりする、ねうんはいはい、それこそ勇気がいることだと思うんですよ、うん、家を持たないっていうの、うんまあ確かに実家はあるし、うんね、友達もいるし、うんねうん、いろんなところ、うんうん、まあ泊まるところもホテルとかもたくさんあるしでもいざ自分がそういう生活になる、うん、たと思うと、ね、ちょっと勇気がいるなって、ねうん、やっっぱ思っちゃうよねうね、ん、こうやりだして感じたことって、うんそうですね、そうありますか あのー、僕、その自分の中の動画でアドレスをやりますとかいう動画出してるんだけどもう一つ理由があったんだけど、うん、それはまだ誰にも言ったことがないんで す,、はい、えそうなんですか今え も, うもちろん全 然, 全 然, 全然隠してるわけじゃないので<笑>今、ね、言ったようにやっぱり僕の中でも家を持たないっていうことが、うん、すごくやっぱ挑戦でもあった部分があったの。うんうん、で、なんか、うん こう今までの自分の人生の中でねやっぱりその自分がカナダに行く時とかじゃあカミングアウトをした時とか、うん、なんかいろんなことがあってななんかなんかでしょうとか僕が YouTube をこう上げた時も和え、うん、ちゃんだからカミングアウトできたんだよとか、うんうんうんうん、あなただからできたんだよ私なんてみたいなことすごく言われる時があったのねでその時にその気持ちもすごくわかるけど、うん、僕も。なんか 朝起きてすぐに YouTuber になったわけではないし朝起きてすぐに母親、父親に言えたわけではなくてやっぱりいろんな選択肢の中で今が選択してきた中で今があるじゃないそういう時にやっぱりその家を持たないとか大丈夫かな怖いかなって思ったんだけどまずやってみないと分からないって思ったの。の自分が僕は お家を持ってたけど東京に全然いなかったしなんかもったいないなっていうのがあって根底はそこにあるけどもったいないっていうのがあるけどでも、こういうなんか生活の仕方とかこういうことはあってもいいんじゃないかなってでやっぱり自分がこうあなただからっていうんじゃなくて自分も挑戦だったしだから自分がそれをやることでなんかこうやってよってみんなにいろんな自分が思ってることをやってみたらっていうふうなその後押しをしたい部分でもあったの、う。ん あとやっぱり自分もやらないと今までわかんなかったし YouTube もカナダとかカミングアウトも自分がや っ, ぱりやったからこそ見えてきたものっていうのはたくさんあったから自分もいつまでこれが続くかわかんないわけでも、ダメだと思ったらやめればいいだけだと思うわまた次の違うことすればいいだけだと思うのなのでなんかこう見てる人と か, なんかちょっといろんなことで。 こう私できないよなとかもしそういうことがあるなら、うん、何かその一歩になってくれたらっていうのはすごくあったから、うんうんうん、それはすごく自分の中でまあ自分自身も挑戦ではあった、うんうん、なんか翔太は結構あの憧れてる部分があって、うんうん、アドレスホッパーになんかあんまりその物とかもできれば持ちたくなかったりとか、うんうん、あの本当に最小限の生活ができればいいかったりする今の家の、うん、何 だからでも全然平気だったりするからちょっと憧れがあってでもやっぱりねなかなかそういうふうにはでき普通にねできないから特に今はもう一緒にね住んでるし、ねうん、ちょっとこれで家出られてもちょっと僕はちょっと、ねだね、<笑>嫌だなって困るなって思っちゃうから。 うん、できるんだろうなと思うからね2人はなかなかさ難しいかもだけどでも、そういうなんか一歩にとかなんか自分ごとに考えてやってそういうようになったら嬉しいなっていうのはすごくあったかもしれないいきなりポンって家を捨てたら大変だけどなんかこうちょっと体験的なことなんか休みの日というかじゃあ今日はちょっとそのシェアハウスに泊まってここから仕事行ってみようでもなんかちょっと体験的なこととかはできるのかなと思うから、うん。確かに 他この動画を見てくれてる方たちはもうみんな知ってると思うんですけどあの僕たちお酒が大好きで、うん、僕は「金麦派」派乗ってた」みたいな「500の金麦」ですよねで翔太は「氷結」のレモンソーあのレモンサワーがあるんですけど和恵、はい、ちゃんはお酒とかも大好き毎晩あ毎晩 まあビール飲む、うんはい、はいはいはいはい熱いし美味しいから、うん、でもやっぱお腹いっぱいになっちゃうからね、うんうん、えっとワインが好き、えー、でもこの前九州行って芋焼酎を飲んで、うん、めちゃくちゃ美味しいなと思った芋焼酎美味しいですよね、うん、そう芋焼酎好きになりました、うんうん、<笑>飲みましょういや飲みましょう、はいはいはい、<笑>ぜひぜひこれ終わったら こ, れはこれ終わったら<笑><笑>楽しみ<笑><笑><笑>、ねねね、めっちゃカラス泣いてるじゃない、ね、カラスが ねというわけで、はい、あの、うん、今回はですね、和江ちゃんをお招きして逆僕らのカミングアウトをしていただきました。はい、<笑>ありがとうございますいえ。こちらこそありがとうございます。<笑>あの和江ちゃんのチャンネルははい下概要欄に貼ってますので、の<笑>ぜひ、はい、見てくださ い, とい。というわけで、はい、はい、今日は。 ありがとうございましたいこちらこそですイッチリしありがとうございましたいやありがとうございます楽しかった、はい、というわけで、はいえー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします Twitter インスタもお願いしま す, しま す, しますではまたバイバイカラスね<笑>